はい、静岡県は沼津市からやってまいりました沼津熱風マイトでございます、えー、こちら肌の元気祭りは初参加ではございますが、えー、私たちチーム2001年に結成し23年目のシーズンを迎えました、えー、それまで高知よさこい全国大会や原宿表参道などで踊らせていただいておりますこれから踊ります熱風マイトの恋物語で、えー、こちらの関東の出雲さんで 縁、えー、結びの神様ということでこちらで踊れることを大変嬉しく思っておりますどうぞよろしくお願いしま す, ますそれでは参ります時は昭は黄色く丸いお月様心も満ちる満月の夜本庁流し今宵の月とともに熱風大走 若旦那と本庄小町の恋物語の始まり始まり 「うれしいが最高」 踊る「ファンタジー」ー「ああたと私のパライス」「みんなパッパッパッパッパッ」「みんなパッパッパッパッパッ」「みんな ハッハッハッハ ッ, ハッ い 月, り月にかかる。 o h Сейчас ты видишь.